これより会議を開きます議長田野瀬泰道君議事日程追加の緊急動議を提出いたします辻元清美君ほか6名提出厚生労働大臣加藤勝信君不信任決議案は提出者の要求のとおり委員会の審査を省略してこれを上程しその審議を進められることを望みます 改造君の討議にご異議ありませんかご異議なしと祈りますよって日程第一に先立ち追加されました厚生労働大臣加藤勝信君新信任決議案を議題といたします提出者の趣旨弁明を許します西村智奈美君<笑> 吉村智奈美です私は立憲民主党市民クラブ、国民民主党・無所属クラブ、無所属の会、日本共産党、自由党、社会民主党、市民連合、この各派を代表して、ただいま議題となりました厚生労働大臣、加藤勝信君 不信任決議案について、提案の趣旨をご説明いたします。まず、決議案を朗読いたします。本員は厚生労働大臣、加藤勝信君を信任せず、2議決議する以上であります。 加藤勝信厚生労働大臣は、安倍内閣が打ち出した働き方改革について、当初から担当大臣として深く関わり、昨年からは厚生労働大臣として、国民の命と健康を守るはずの改革に真摯に取り組むことを私は期待しておりました。しかしか 大変残念ながら国民の期待を裏切り続けている加藤大臣に、これ以上厚生労働大臣の重責を任せるわけにはいきません。今朝の理事会で大変驚くべき出来事がありました。この間、ずっと 野党から精査を求めてきた平成25年度労働時間等総合実態調査に関してであります。この調査は法案審議、法案の議論の出発点として、閣議決定に基づいて行われた調査であります。労政審に提出されそのデータは 12回にわたって二次加工され、審議の材料とされてまいりました。当初、1万1575件のデータから、裁量労働制にかかる部分が不適切であったとして削除されました。それでもおかしいところがあるのではないかと、野党が精査を求めたところ、 966件について、新たな異常値が見つかったということで、全体から2割のデータが削除されました。残りの8割は正しいのかと、野党が精査結果の提出を求めて、その内容を見ていましたら、やはりおかしいと思われる箇所が何箇所も見つかりました。その中のの中一つつについて先週我が党の 尾辻加奈子委員が、異なる事業場なのに、時間外労働時間の1日、1週、1か月、1年の数値がぴったり同じデータがありまして、これはおかしいのではないかとただしましたが、厚生労働省は、理論上はあり得るとの答弁で、加藤大臣も精度は上がったと答弁をしておられました。 ところがです、今朝になって、しれっと、異なる投資番号でデータがすべて一致しているものについて、という資料が理事会で配布され、なんと、コピーの混在により、同一の調査表を二重に集計していたものが6件あったとの資料が配布されたんです。次から次へと、 おかしな資料やデータが出てくる、これは底なし沼ですか、こんな状況でエビデンスに基づく議論はとても期待できません、データの間違いが次から次へと見つかってもなお、法案の正当性を強弁し、今日の法案採決を強行しようとする。 厚生労働行政への信頼が失墜していく中で、何一つリーダーシップを示すことができない加藤大臣は、不信任に値します。また、加藤大臣の委員会での答弁は、実に巧妙です。野党からの追及ををわす手法いいくつもいくつつもも 加藤大臣は駆使してきました。すなわち、論点のすり替え、はぐらかし、個別の事案にはお答えできない、話を勝手に大きくして答弁拒否するなどであります。例えば論点のすり替えでは、ご飯論法などと言われますが、例えばこういうことでございます。質問者、朝ご飯を食べなかったんですか 答弁者、ごはんは食べませんでした。かっこ、パンは食べましたが、それは黙っておきます。つまり、朝ごはんを食べましたかと聞かれたときに、誠実な答え方は、食べましたですよね。しかし、回答者は、朝ごはんを食べたかを聞かれているのに、食べたとは答えたくないので、ごはんを食べたかを問われているかのように、論点をすり替えた上で、 ご飯は食べませんでしたと答えているわけです実際にはご飯ではなくパンは食べていたのですがそれは答えていません訪ねた人は朝ごはんは食べなかったんだろうなと思うでありましょう大変不誠実な答えでありますちょうどそういうやり取りは野村不動産への特別指導の背後にあった 過労死の事案認識をめぐって行われてもおります。3月5日、月曜日、この日の参議院予算委員会で、石橋通弘議員の質疑に対し、安倍首相と加藤大臣はこう答えています。石橋議員はこのように質問しておりました。日曜日の朝日新聞の朝刊一面トップ。 裁量労働制、野村不動産の裁量労働制、まさに昨年末に 発, 発表された問題となった違法適用、この対象になっていた労働者の方、50代の男性職員が2016年の9月に過労自殺をしておられた。昨年、ご家族が労災申請をされて、まさに特別指導の結果を公表された12月26日、その日に労災認定が出ていたということです。総理、この事実はご存じでしたね。 それに対して安倍総理は、これは特別指導についてですか、特別指導について報告を受けたということですか、というふうに確認をした上で、特別指導については報告を受けておりましたが、今のご指摘については報告を受けておりませんと答えました。石橋議員、安倍総理は報告を受けていなかったと、加藤厚労大臣はもちろん知っておられたでしょうね。加藤大臣、それぞれ労災で亡くなった方の状況について、 逐一私のところに報告が上がってくるわけではございませんので、一つ一つそのタイミングについて知っていたのかと言われれば承知しておりません。石橋議員、知っておられなかったと、この事案。そうすると、これだけの深刻な事案がまさに裁量労働制の適用労働者に対して発生をしていた労災認定が出ていたわけです。以下略といたしますが。さて ここで加藤大臣は、どういう内容のことをお答えになっていたんでしょうか。石橋議員が知っておられなかったと、この事案と確認したのに対して、加藤大臣は、いや、そうではなくてと、訂正はしていません。普通に聞けば、承知をしておりませんという答弁なのですから、知らなかったと答弁していると受け取るわけです。翌日の新聞各紙も、そのように報じておりました。 しかし、改めて野党が追及していくと、この答弁は野村不動産における過労自殺について、知らなかったという答弁ではなかったということが明らかになりました。野村不動産 に, 関のにおける労災申請については、個別の事案についてはお答えできないその後も説明を拒み続けたのですけれども、 その後の答弁、よくよく読みますと、加藤大臣の答弁は、それぞれ労災で亡くなった方の状況について、逐一私のところに報告が上がってくるわけではございませんということと、一つ一つについて、そのタイミングで知っていたのかと言われれば、承知をしておりませんとなっているわけですので、一般論として答えたということなのであります。 しかし、そんなことは石橋議員は尋ねてはおりません。野村不動産の事案について、過労自殺とその労災認定があった事実を知っていたかを問うているのに、加藤大臣は論点をすり替えて、聞かれてもいないことを答えて、あたかも何かを答弁したかのように、よそっているわけであります。これでは質疑は成り立ちません。 こういったことが厚生労働委員会の現場ではしばしば発生いたしました。野党の議員が答えていませんと指摘をしても、加藤大臣は上記の手法を駆使し、委員会質疑の質を低下させてきたのです。この責任はあまりにも重いと言わなければなりません。 論理の欠点をごまかしつつ、事故の主張を正当化する東大和法という本があるそうです。えこの本を書かれた、安富あゆみ先生のコメントが、今朝の朝日新聞の朝刊に掲載をされておりました。このように書かれております。加藤厚労省は、そもそも質問に答える意思がないのであろう。 答えたふりさえもしていない点で、東大和法ですらない。まあ、ちなみに、東大和法というのは、論理の欠点をごまかしつつ、自己の主張を正当化する和法だそうでございます。えこうした答弁姿勢は、森友問題や掛け問題でも同じで、安倍政権では一貫している。多くの国民もその姿勢を受け入れてしまっているように感じる。 野党にできることは、加藤氏がへとへとになるまで延々と同じ質問を繰り返すか、自分たちの足で疑惑や国民のニーズを調べるかではないか、へとへとになるまで同じ質問するのも本当にくたびれます。時間も限られている中で、なかなかそれが難しい。このように指摘されておりますので、なおさらのこと、 加藤大臣を含む安倍内閣全体が国民の方を向いておらず、国会への説明責任を果たそうともせず、ひいては民主主義を著しく損ねている森友賭け問題の大きさを、厚生労働省のデータ問題と合わせて指摘しなくてはなりません。 森友学園との国有地取引をめぐる交渉記録については、参議院予算委員会の求めに応じ、5月18日に提出する予定でした。ところが、これを23日に延期すると、政府・与党から一方的な通告があり、なぜだろうと、いぶかしく思っておりましたが、これがよく考えられた日程だったのです。23日には 防衛省がないとしてきたイラク派遣時の活動報告を、自衛隊内部が自衛隊内部で見つけられたという問題で、その調査結果を国会に報告する日になっていました。また、働き方改革法案の強行採決も23日にあるのではないかと言われていました。つまり、森友、イラク日報、 働き方、強行採決の3つを同じ日にぶつけて、それぞれ国民への衝撃の度合いを薄め、そして翌日から総理はロシアへ行き、国内の懸案事項から外交へと国民の目をそらさせようとする、そういう意図がありありと浮かんでまいります。そうではなかったら、なぜ23日にこんなに重大なことが集中するのでしょうか。 イラクの日報については、組織的隠蔽という事案にはつながらないと防衛省は述べていますが、事務次官を含め17名もの内局職員と自衛官が処分される今回の事案で、本当に組織的隠蔽がなかったと言えるのでしょうか、そもそもなぜ指示を出したとされる稲田前大臣は調査対象になっていないのですか。問題の源流は 稲田前大臣の指示の有無にあります下流の指示の受け手だけを調査して全容の解明ができるわけはありませんトップの責任は不問に付し役所内部に責任を押し付けるあまりに露骨ではありませんかまたシビリアンコントロール上も大きな問題があります防衛省の報告書では 稲田前大臣の再探索指示はあったと認定しましたが、指示と認識していなかった自衛官も多く、再探索の結果は稲田前大臣に報告されてもいません。再探索の結果を確認できていなかった大臣が、実力組織を統制することが本当に可能なのでしょうか。 戦後、長い論争の末に到達した文民統制という柱が大きく毀損しています。公務員の業務遂行の在り方として問題があったという指摘すらあります。今回の数々の問題に対して、トップに立つ政治家、職員と自衛官は真剣に向き合わなければなりません。この調査報告が出て終わりにしてはいけません。 さて、広がって森友学園の土地売却をめぐる問題、加計学園の獣医学部新設をめぐる問題です。重ねて申し上げますが、これは加藤大臣を含む安倍内閣全体への信頼性の問題であり、ここから裁量労働制のデータ捏造、労働時間と総合実態調査の誤った作成方法、 過労死を生み出す高度プロフェッショナル制度の強引な創設など、今回の働き方関連法案を議論するにあたって、内閣全体にその資格があるのかどうかが問われる大事な問題ですから、しっかりと説明させていただきます。総理は問題が起きるたびに、海を出し切る、説明責任を果たすなどとおっしゃいますが、 本当にそういうううつもりがあるのでしょうか本当にそうなら、海を出し切るための具体的なアクション、説明責任を果たすための具体的なアクションを取ってしかるべきと思いますが、この間、何もそういったことが取られた気配はありません。予算委員会が開かれても、説明責任を果たす、調査すると同じ答弁の繰り返しで、では何をしているのか、一向に見えないのです。 そもそも海とは何を指して言っておられるのでしょうか役所の担当者に責任を押し付けるいわゆるトカゲのしっぽ切りがなされるのであれば海など出し切ることは到底できません海をつくり出している海の親をしっかりと突き止め原因そのものを排除しなければならないはずです しかしこの間、総理は本当にそれを突き止めるための努力をしてきたでしょうか、自分や妻が関わっていたら総理を辞める、国会議員も辞めると断言していたにもかかわらず、妻の安倍昭恵氏が関わっていることが明白になった今も、そして愛媛県の中村知事が行政文書を公開した今も、知らない、会っていない、覚えていないと繰り返すばかりです。 次から次へと明らかになる事実から証拠は整ってきています自分が言っていることがすべてだから信じると言わんばかりの国会答弁が嘘にまみれているのではないかと多くの国民が疑問視していることを総理はご存知ないのでしょうか野党は1年以上前からこれらの問題を追及してきました 野党が追及してこなければ、森友か計問題は今も全く闇の中だったはずです、その証拠が5月23日、参議院予算委員会の理事懇談会に提出された膨大な廃棄された公文書の山であります。これが隠蔽されることなく、1年前に提出されていたら、国会はもっと充実した議論ができていたでしょう。1年以上も 国国民と国会は騙されてきたのですこの貴重な時間を返していただきたい、これは与野党問わず、議会人として全ての議員が共有できる思いなのではないでしょうかう森友学園に対する国有地売却事案は約9億5600万円と評価された国有地が、 なぜ8億1900万円も値引きされ、1億3400万円で売却されることになったのかという、税金の使われ方の問題です。廃棄したと説明してきたのは、学園側との交渉記録約960ページ、改ざん前の決済文書14件3000ページ以上、本省相談メモの3点です。 財務省は理事懇談会で、2017年2月下旬以降、国会答弁との整合性を取るために、当時保管されていた交渉記録の廃棄を進めていたことが認められたと説明しました。ちょうどその頃当時の佐川理財局長が、面会等の記録は廃棄していると答弁していたのです。廃棄していると国会で答弁したから、国会会期中に廃棄し始めた。 あり得ないことですこんなむちゃくちゃが、まがいなりにも公文書管理法と行政情報公開法のある21世紀の我が国で発生するなんてありえません、いつから我が国は真実がねじ曲げられる国になってしまったのでしょうか、日本は国際社会の中で法治国家として法の支配を主張してきたのではなかったのですか。 都合の悪い文書が改ざんされ、捏造され、隠されて捨てられる、こんなことがまかり通れば、他国がどうこうと言えなくなってしまいます提出された交渉記録の中には、安倍首相の妻、昭恵氏好きの政府職員だった谷冴子氏が2015年11月、 財務省理財局の担当者に、学園との土地取引について問い合わせた内容もありました。そこには、安倍総理夫人の知り合いの方から、優遇を受けられないかと総理夫人に紹介があり、当方からお問い合わせさせていただいたと記されています。先月11日の予算委員会で、安倍総理は、谷氏が自発的に紹介したものだと、 枝野代表への答弁をしていましたが、総理夫人に紹介があったものを、谷氏がどうやって自発的に紹介できるのでしょうか、謎は深まるばかりです。真実を明らかにし、国会に出てくる文書が信頼に足るものであると、与野党が納得できるようにする責任は、政府、そして内閣にあります。加計学園による獣医学部新設をめぐる問題です。 5月21日、これまた参議院予算委員会に愛媛県が文書を提出しました。政府は国家戦略特区制度を使って、加計学園だけにしか通れない鍵穴を作ったんです。本来、国家戦略特区は全国展開することを前提に実施されるものであると承知していますが、獣医学部の新設に関しては、 後にも先にも加計学園だけが獣医学部を作ることが認められるように鍵穴をより複雑に要件を書き足して閣議決定しているのです国家戦略特区ワーキンググループにおいて八田座長は適正な手続きで特区の選定を行ったと言っていましたが加計学園に獣医学部が新設されるように引かれたレールの上を走っているのですから 他の結論に到達するはずなどありません掛け問題の疑惑については手続きの中立性公平性に大きな疑義がありますやはり掛けありきではなかったのでしょうかそして総理への忖度はなかったのでしょうか総理に親しい人が得をする仕組みだったのではないでしょうか 学部新設をも認めるよ根拠となる4条件を、本当は加計学園はクリアしていないかもしれない、そういう疑惑がある中で、ここは安倍内閣に対する信頼性を回復してもらうためにも、しっかりと与党の皆さんからも説明をお伺いしたいところであります。愛媛県の文書にはこのようにも書かれていました。2月日日とされる日に 安倍総理と加計氏の面会があり、理事長から獣 医, 師国際 獣, 医師系獣医師養成系大学空白地帯の四国の今治市に設置予定の獣医学部では、国際水準の獣医学教育を目指すことなどを説明、首相からは、そういう新しい獣医大学の考えはいいねとのコメントあり。 また、柳瀬首相秘書官から、改めて資料を提出するよう指示があったので、早急に資料を調整し、提出する予定と記載をされております。しかし、安倍総理はこの面会を否定しています。官邸に記録がないことをその根拠としておられました。しかし、首相同窓にも掲載されず、総理と面会する。 ルートはいくつもあります通用口から入ったり、カメラのある動線を通らずに執務室に入ったり、そういうことが可能であることは、官邸で一定期間仕事をした人であれば、誰でも分かっているはずで、官邸での滞在期間が2300日を超え、在職歴代1位が視野にある安倍総理は、 十分ご承知の上で答弁しているはずであります。全く根拠になりません。愛媛県からの文書を見ると、このいいねの後柳瀬氏が加計学園の獣医学部新設のために奔走した姿が浮かび上がってきます。ある政府関係者は面会ややり取りを否定し 文書で覆されることの繰り返し、首相は自分で自分を追い込んでいると、ため息交じりに語ったとの記事がありました。誰が嘘を言っているのでしょうか、愛媛県と安倍総理、柳瀬秘書官との首相は真っ向からぶつかり合っています。前川前川文部科学事務次官は 総理がご自身の名前を出して自らの正当性を主張することに異議を唱えていますここに至っては愛媛県の中村知事前川前次官をはじめ関係者の皆さんを国会に招致し真実をお話しいただくことが必要不可欠だと私は思います 朝日新聞社が19日20日に行った世論調査では、安倍総理や柳瀬秘書官の説明で疑惑が晴れたか聞いたところ、疑惑が晴れていない、これが 83%、自民党支持層でも 76% の方が疑惑は晴れていないと回答されていました。ここののののととをををけ止めていいたたただききですすつつ嘘嘘そそま隠うれば 新たななな嘘をつかなくてはなりません誰かのせいにしたり、はったりで面会ややり取りを否定したりせず、真実を 語, り語るべきであります。公文書を改ざんしない、これは日本の民主主義を機能させるための大事な基本的なルールの一つです。国会では真実を語り、嘘をつかない、これもそうです。捏造したデータを出さない これもそうですしかし今の国会ではこれらがすべて行われているルールを破った政府に対して国会がそのルール無視を不問に付し議論を続けることが国民にとって本当に安全なことなのでしょうか嘘やでたらめの情報をもとに議論し間違った方向へと議論が向かっていくことは大変危険です だから労働時間等総合実態調査のやり直し、そして精査のやり直しを私たちは求めているのであります。 大臣を含む安倍内閣の問題として、セクシュアルハラスメントに対する意識が、世間一般と大変にずれているということも指摘しなくてはなりません。<笑>福田次官のセクシュアルハラスメント問題について、私は福田次官の行為も問題だと思いますが、その後の 財務省および財務大臣の対応が決定的にだめだと断じざるを得ませんまず財務省は事後に自らの顧問弁護士を務める法律事務所に調査を依頼しましたセクハラを受けた被害者が被害当事者サイドの顧問弁護士事務所に 被害を申し出ることができると、本当に考えたのでしょうか。加害者サイドと切り離されたところで、被害状況を聞くこと、これはあらゆるハラスメントへの対応において鉄則です。しかし、財務省は本人からの申し出を待つばかりで、 それ以外の有効な調査方法を野党の側から提案しているにもかかわらず、検討しようともしませんでしたあまりにも被害当事者の心情を傷つけるものだったと思いますセクシュアルハラスメントで二次被害 を, さ二次被害を起こさないように 十分に配慮する必要もあります。しかし、麻生財務大臣は、福田は優秀な時間嫌だったら男性記者に差し替えればいい、などと、福田時間をかばうような発言、そして女性の活躍促進と言っている安倍内閣の一員であるのに、 女性の活躍を妨害するような発言を続け、挙句にはセクハラという罪はないと、セクシュアルハラスメントをなくしたいと考えている人たちの神経を逆なでするような暴言を吐きました、確かに日本にはセクハラという罪はありません。 男女雇用機会均等法、人事規則などには、事業主や観光庁の長にセクハラ防止の啓発や相談窓口の設置、セクハラが起きたときの対応を求める規定はありますが、セクハラそのものを禁止する規定はありません。しかし 民事訴訟においては民法の不法行為の規定を根拠に判例を積み重ねセクハラはいけないというルールを作り上げてきました少しずつ被害に遭った人が泣き寝入りせず 声を上げられるようになってきた矢先だ、ったのですそこに持ってきて、セクハラ罪はないという麻生大臣の言い方は、こうした長年の努力を一瞬で崩してしまいかねません、ますます被害者が被害を言い出しにくくなってしまいます。 こうした閣内からのとんでもない発言に対して、少なくとも職場におけるセクシュアルハラスメントに対して、措置義務を求めている男女雇用機会均等法、これを所管する厚生労働省の加藤勝信大臣から、麻生大臣に対して、諌める声や、 注意する声が一言も発せられなかったというのは一体どういうことでしょうか。見て見ぬふりですか。これでは働く女性たちはがっかりです。この一件だけをもってしても加藤大臣に厚生労働大臣として 不適切だと断ずるに十分であります欧州や米国など、ほとんどの先進国では、セクハラ禁止が法律にあります。フランスや台湾では、刑事罰のセクハラ罪も否定しています。 日本は国連から禁止規定を作るように勧告されていますが、これを無視し続けてきました麻生大臣は日本のこの法の欠陥を分かっておられて、セクハラ罪はないとおっしゃったのでしょうもしセクハラ罪があったら、福田次官は刑事罰に問われていたかもしれません。 セクハラを定義することはそう簡単ではないと私も理解しています立憲民主党では法の不備を放置することはできないという立場から時間はかかるかもしれないが何がしかの立法はできないかと作業チームで検討を始めました雇用主と従業員という 立場を超えた今回のようなケースにおいてもハラスメント被害は発生しています加藤大臣は働く人たちのセクハラ禁止に後ろ向きですが女性も男性もそれぞれが仕事の上で能力を発揮できるよう今回の件を契機に 何がしかの対策が取れないかと、前向きの姿勢で取り組むべきだったのではないでしょうか加藤大臣には、この点についてもリーダーシップが全く見られません働き方改革は総理案件だから。 高度プロフェッショナル制度は危ないと、こういう野党からの指摘や働く人たちからの声があっても突っ込んでいくしかし、セクハラへの対応強化は何もしない森友家計問題をめぐって世間では上ばかり見て出世を重ねてきた人を平らめ官僚。 などと呼ぶようですが、加藤大臣も安倍総理の言いなりなのですか、大臣が聞くべきは、もっと本当に法律や制度によって、救済が必要な人たちの声、これを聞くべきなのであります。働く女性の セクシュアルハラスメント事案であったにもかかわらず、被害者救済のために前向きな発信を全くされず、二次被害が生み出されているにもかかわらずに、それに対する警告も行わず、女性の活躍促進や、1億総活躍などとスローガン、スローガンばかりを唱える大臣に、その資格はありません。 それでは以下、加藤大臣に対する不信任の理由のうち、働き方関連法案に関する具体的な理由を申し述べます。<笑>第一は、働き方改革関連法案に、 対象業務の拡大を盛り込む予定であった裁量労働制をめぐる数々の失態及びそのような失態 に, よ, 失態により招いた行政への不信であります大事なことなので何度も申し上げますが厚生労働省は約3年前から 不適切なデータ比較をもとに、裁量労働制で働く者の労働時間の方が、一般労働者よりも短いという虚偽の説明を繰り返し、今国会においては、内閣総理大臣の答弁の撤回と謝罪に追い込まれました。ししかしなぜ そのような比較をしたのかは、当時の担当者のミスであるとして、我々に要求されるまで原因究明すら行おうとはせず、無責任極まりないとしか言いようがありません。ことは、今年1月29日の衆議院予算委員会で、我が党の 長妻委員は、裁量労働制の下で働き、過労死に追い込まれた事例を複数紹介し、裁量労働制で働く人の労働時間について問うたのであります。これに対して、安倍総理は、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 平成25年度、労働時間と総合実態調査結果を確認したところ、実は、裁量労働制で働く労働者と、一般労働者のそれぞれの労働時間の平均値の比較ではなかったのです。それぞれについて、平均的な者のみを取り出して、 その労働時間の平均値を比べたものでありました。裁量労働制では、長時間労働に歯止めがかからなくなるという指摘に対して示すデータとしては、大変に不適切であります。裁量労働制の方が、通常労働、通常の 労働時間制の労働者よりも長時間労働の者の割合が高く、平均で見ても労働時間が長いという傾向は、厚生労働省の要請に基づいて、独立行政法人、労働政策研究中黒、研修機構略称、GPT、 が実施した2013年の調査における労働時間の分布にはっきりと表れております。1か月の実労働時間を専門業務型裁量制、企画業務型裁量制、通常の 労働時間制この3つで比較をいたしますと、専門業務型裁量制では、150時間未満が 3.1%、150時間以上200時間未満が 42.1%、200時間以上250時間未満が 250時間以上がが不明が残りという結果です企画業務型裁量制については150時間未満が 5.3%150 時間以上200時間未満が 49.8%、200時間以上、250時間未満が 38.6%、250時間以上が 4.7%、不明が 1.6% です。 通常の<咳>労働時間制においては、150時間未満が 5.7%、150時間以上200時間未満が 61.7%、200時間以上250時間未満が 26.5%、 250時間以上が 3.9%、不明が 2.2% でございます。私が今申し上げた数値から、裁量労働制の労働者の方が、通常の労働時間制の労働者よりも、 実労働時間が長い傾向は明らかであります。労働時間の平均で見ても、通常の労働時間制の労働者で 186.7 時間。 どうも聞いていただけていなかったようなのでもう一回申し上げます企画業務型裁量労働制で 194.4 時間専門業務型裁量労働制で 203.8 時間と裁量労働制の方が明らかに長いのです<笑> 安倍総理がこのデータを参照するのではなく、平成25年度、労働時間等総合実態調査から、平均的な者のみを取り出して、比較したデータをあえて紹介したことは、データを示すことによって、反証ができたかのように、予想ものでしかありません。 そのような答弁は大変不誠実であり、さらに言えば、国民を欺くものであります安倍総理に続いて、同じデータに言及して答弁した加藤厚生労働大臣も同様であります。加藤大臣は 1月31日の参議院予算委員会で、森本真二委員から同様の質問を受け、一般の労働時間は平均的な人で比べて、一般労働者が9時間37分、比較業務型裁量労働制で9時間16分と答弁しました。 しかし、なぜジル p t の調査結果については、そこでお述べにならなかったのですか。裁量労働制の労働時間と、一般労働者の労働時間の比較について問われた際、100歩譲って厚生労働省が作り上げたデータがあるとしましょう。 しかし、JLPT の調査は、厚生労働省の要請によ基づいて行われた調査です。その調査結果を厚労省内部で共有していないはずはありません。なぜ、前年に行っていたこの JLPT の調査、裁量労働制の労働時間の方が長いと。 いうことには全く触れずに、厚生労働省が、捏造したデータだけを出したのですか、裁量労働制の対象拡大を狙っていた政府にとって、都合の悪い情報は隠し、厚生労働省が作成したものだから、信頼度が高いという刷り込みとともに、 テレビ入りの予算委員会で嘘の情報を垂れ流す、こんなでたらめを認めるわけにはいきません。労働時間との相関が相当高いと思われる過労死について、長時間労働がそれを助長すると知りながら、 嘘のデータで国民を騙そうとした加藤大臣にはそもそも法案提出との資格がありませんデータ問題にはその後の経過があります2月1日厚生労働省の担当者が調査票の一般労働者の記入欄が1日の 時間外労働の最長時間数となっている一方で、裁量労働制については、1日の時間をどのように選ぶか記載がないことを把握していました。調査方法や定義の確認作業を開始したと、厚生労働省は説明しています。2月の2日、調査方法や 定義がが不明確であることをを労働基準局長が認識をいたしましたしたかし、この日は衆議院の予算委員会でデータに関する答弁はなかったということで、沈黙をしていたわけです。2月の5日、大臣が衆議院の予算委員会で平均的な者と平均値の違いについて、 議論をいたたししました2月の6日と2月の7日は答弁がありませんでした。2月の7日、大臣にデータの整合性について野党から指摘を受けていること、および調査票の一般労働者の記入欄が1日の時間外労働の 最長時間数となっている一方で、裁量労働制については、1日の時間をどのように選ぶか記載がないことを報告しました大臣から個々のデータの精査、具体的な手法の確認の指示があったそうであります2月の8日、大臣は衆議院の予算委員会で精査中と答弁をしました。 2月の9日金曜日も予算委員会で精査中と答弁をしました2月の13日に予算委員会で長妻昭委員がデータは正しくない可能性がある一旦撤回していただきたいと正したのに対して総理は改めて 先日の予算本、えー、本予算委員会において、平均的な方で比べれば、一般労働者よりも短いデータがあると答弁した、調査結果については、厚労大臣が精査すると答弁していると承知していると、こういうふうに答弁をしました。翌14日、答弁は撤回されましたが、 その後も連日のように、次々と異常値が見つかりました。2月の15日、加藤厚生労働大臣が衆議院の予算委員会で、精査結果を月曜日に報告する旨を答弁いたしました。19日に厚労省は、1日の残業時間についての質問項目が、 一般労働者と裁量労働者で異なっているとする資料を衆議院予算委員会に提出しました。そして、2月の28日に新年度予算案が衆議院本会議を可決・通過した日の夜、安倍総理は、精査が必要なデータを示し、それに基づいて、 行った答弁のみを撤回しいわゆる働き方改革関連法案の中から裁量労働制の対象拡大部分を全面的に削除する方針を示し実態を把握した上で議論をし直すと述べられましたこの時点ではまだデータそのものは 撤回されていませんでしたそして私が驚いたのは法案から裁量労働制の対象部分を全面的に削除するというその言葉の意味であります裁量労働制の対象拡大だけではなく現行の裁量労働制の規制強化までもが まるまる削除されるということでありました独立行政法人 労働政策研究中黒研修機構が行った裁量労働制で働く人たちへの実態把握調査のうち自由記述欄には大変深刻な意見が記載されています裁量労働制に満足であると いうふうに答えている人、やや満足と答えている人、やや不満と答えている人、不満と答えている人、それぞれなのでありますが、満足、裁量労働制に満足と答えている人の中からも、長時間労働への懸念を訴える声が多数記載されているということであります。 例えば、長時間勤務に利用されないことを望みます、あるいは長時間労働が常態化している場合の規則ですとか、裁量というのは名ばかり、朝9時出勤が固定化され、夜も20時、21時まで勤務は常。 もう少し働きがいがあるような制度の見直しを取ってもらいたい、このままでは優良企業とは言えない、裁量労働制は労務管理上なくしてもよいのではと思う、時間外、休日労働、深夜とフェアに 対, し対応すべき。 これれは現行のの労働制に満足と答えてらる方々の声でありますやや満足と答えておられる方々の中にも、深刻な声があります。現在の職務は残業が多く、有給も取りづらい、仕事の量を見直すか、量に見合う評価にしてほしい、これが生の声なのであります。 そして先日、法案審議の真っ只中に新たな過労死事案が報道されました28歳の男性がくも膜下出血で過労死したのです発症前2ヶ月平均で80時間超え 発症前3か月は184時間30分という長時間労働となっており、裁量労働制に適用になった直後、3日間にわたって連続勤務、そしてその後に雲も膜下出血を。 発症してお亡くなりになりましたこの男性の基本給は25万2000円裁量職務手当は6万3000円と事例に書かれていましたこれを知った時のご家族の思いはいかばかりだったでしょうかあまりにも無念であります こうした実情を見れば、規制の強化が必要だと考えるのが自然です。しかし、安倍政権は、そして加藤大臣は、裁量労働制の対象拡大ができないのであれば、規制強化などやる意味がないと言わんばかりに、これも、 削除してしまいました。一体誰のための働き方改革なのですか。三月二十三日。厚生労働委員会での。私の質問に対して。加藤大臣は。問題となっている調査から。裁量労働制に関するデータを。 撤回すると表明しました。遅きに失したと言わなければなりません。先ほど申し上げたように、このデータは捏造されたのではないかという疑いがあるのです。捏造の疑いがある、その理由を提出された資料から、 読み解きたいいと思います一つ、専門業務型裁量労働制と、企画業務型裁量労働制の時間数は、実際には労働時間の状況、 であったのにタイトルや注釈では労働時間とだけ表記されていました2つ一般労働者の11時間11分と9時間37分は計算式で求めたものであるのにその旨を記載していません 3、裁量労働制の欄、すなわち専門業務型裁量労働制、企画業務型裁量労働制と一般労働者の欄では、違うものを捉えているにもかかわらず、問題なく比較できるかのように、1つの表にきれいにまとめて記載しています。 4つ、計算式では、実際の実労働時間は算出できず、法定内残業の、法内残業の有無が考慮に入れられていないため、課題推計になるということを明記してはおりません。 一般労働者の平均的な社と最長のものの段は、最長の1日の法定時間外労働の実績を示していることを明記しておりません。6つ、実際は一般労働者のデータは、最長の1日の ものであるにもかかわらず、注釈には、票は調査対象期間における1日当たりの労働時間の平均を示したものという、事実と異なる注釈が記載されています。七つ、計算式によるデータを含んでいるにもかかわらず、 平成25年度労働時間等総合実態調査、各個厚労省等、あたかもこの表が、調査結果のデータそのものであるかのように表記しています。しかも、出典などとは書いておらず、実は私が先ほど読み上げた、平成25年度 労働時間等総合実態調査、各個厚生労働省の前には、意味不明な米印が記載されておりました。この印をつけることにより、あたかもそれが出店の表記であるかのように装っています。八平均的な者の定義を明記していません。九 一般労働者の労働時間の下限値は8時間であるにもかかわらず、あたかも7時間以下の一般労働者も存在するかのように装って、表が作成されています。十、注釈に統計上集計を行っていないと書かれているのですが、 これは意味不明です。個票データから集計を行うことは可能なはずです。それにもかかわらず、集計できないかのように書いているんです。7時間以下の一般労働者がいるかのようにそっている、この問題をごまかすためになされた説明としか思えません。 なぜこのようなデータが作成されたのでしょうか、この作成プロセスについて問われた加藤大臣は、特段不自然なところはないなと思いましたと、こういうふうに答弁しているんです。不自然なところだらけだから、いろいろつつかれると問題が掘り起こされてしまうので、問題にふ蓋をするために、 そういう答弁をあえてしたのではないか、そういう疑いを私は持っております。5月の7日、連休が明ける頃です、厚労部会長の、自民党厚労部会長の橋本岳議員が、フェイスブックにある投稿をいたしました。 問題のこの米印、平成25年度労働時間等総合実態調査、各個厚生労働省というこの資料は、当時、野党の側から、何か出せ出せと言われて、しつこく要求を受けて、仕方なく厚生労働省が、 作り上げたものだと。まあなんか、厚生労働省をかばい、加藤大臣の責任を回避させるような投稿を行ったのです。厚生労働省幹部の記者会見、そして橋本学議員の Facebook の投稿でも、このデータが 厚生労働省の担当者が手元にある資料でうっかり作ってしまいそうれを局長までうっかり了解してしまったかのような説明がなされていますがっくりです答弁資料も原点も何も確認せずにうっかりと引き継いでいた というような説明もされておりました。橋本学議員のフェイスブックでもそういうふうに書かれておりました。しかし、先ほど私が申し上げましたように、この比較データは、うっかり作れるものではありません。何がしかの意図を持って作成しなければ、 こんな嘘っぱちの数字が出てくるわけはないんです<笑>このデータがどういうプロセスで作成されたのか野党は委員会の中で検証を 求めました加藤大臣は先ほど申し上げたように、特段不自然なところはないというふうに答弁をしておられましたけれども、不自然なところだらけであることは申し上げたとおりであります。厚生労働省の監察チームで調査するという報告が理事会でありましたが、この 検証結果がいつになったら提出されるのかも明らかにはなっておりません。こういう状況で本当に採決をするんですか、そして、その検証の中で、ぜひお願いしたいことがあります。単なる役所内部の担当者の責任論で終わってはなりません。 トカゲのしっぽ切りで終わってはならないこのことをあらかじめ申し上げておきたいと思います問題はまだまだ残っています当初裁量労働制に関するデータを撤回したとのことで1万 1575件のうち1526事業上のデータが削除されましたその後さらに野党の求めに応じて精査し異常値が発見されたとして966事業上分が削除されたものが 提出されてきましたもともとのデータから2割も削除されてしまったのです大臣お忘れかもしれないので確認をさせていただきますとこのデータから要するに当初のデータから 当初ではありません当 初, のデータ当初のデータから裁量労働制のデータを削除したものから削除されたものは、明らかな動きと考えられるもの、理論上の上限値と考えられる数値を上回るもの、複数の調査項目間の回答に矛盾があるもの、えー、そしてそこに国会等の場で、 精査が必要との指摘を受けた事項、すなわち、丸の1、一日の時間外労働が24時間を超えるもの、当たり前ですね、丸二、1日の時間外労働時間数と法定労働時間8時間を合算した場合に24時間を超えるもの、丸三、1週と月、1日と月、 1日と1週について、時間外労働時間数に逆転が見られるもの、丸の四、月の時間外労働時間数は記載されているが、1日や1週の時間外労働時間数がゼロとなっているもの、および1週の時間外労働時間数は記載されているが、 一日の時間外労働時間数がゼロとなっているものという、まあ、誰の目から見ても明らかな異常のあるもの、これが削除をされてきたのであります。この精査結果が提出されたのは、法案審議が始まって2週間後の5月の15日のことでありました。労政審の委員の方々には、 その結果を郵送したということですこの結果が、労政審の議論の出発点であったにもかかわらず、データが間違っていましたと言って、まあ、この時点での正しいとされるデータを厚労省は郵送したんですね。果たして郵送だけで間に合いますか。労政審にやり差し戻し戻て 議論をやり直していただく必要があるのではないでしょうか労政審で 平, 2013平成25年度、労働時間等総合実態調査の結果の説明があったのが、最初にあったのが2013年の10月です。5年近く経って 新たななデータがが出てくるこれはもうう腰が抜けそうな話であります労働時間等総合実態調査のデータは、労働時間法制の見直しを議論した労働政策審議会において、議論の出発点として紹介されたもので、これはエビデンスベースの議論を、 していかなければいけない上で本当に重要なものだと思いますしかし2割ものデータを除外しておきながら加藤大臣はなお統計としての有効性はあると強弁していますその後もデータ問題は続いています 精査後のデータについても、要はこの5月の15日に提出されたデータについても、誤りと疑われるものがあったのです。例えば、事業場が単独事業場であるにもかかわらず、事業上規模と企業規模が異なるというもの。事業上規模が1人であるにもかかわらず、 最長のものと平均的なものの2人が存在するということ、企業規模が1万人より上であるにもかかわらず、調査対象が1人の事業上規模となっているというもの、これは実は結構多数あるんです。事業上規模は300人以上だが、最長のもの。 平均的なものともに1日1週1か月1年すべてがゼロという事業所300人以上で本当にそんなことがありえるのでしょうか最長のもの平均的な者ともに1日1年そして1か月1年 すべてが同じ時間のもの、まあ、偶然というには、あまりにも気なるところがあります。そして、精査前の結果をもとに加工され、クロス集計するなどして、労政審や政党、国会に提出された資料の中に、精査前と精査後で、 感化することのできないデータの相違が何箇所にも見られるということを野党は指摘をいたしました。例えば、特別条項付き時間外労働に関する労使協定において定める特別延長時間別の法定時間外労働の実績であります。一年について、 一般労働者の平均的な社において、法定時間外労働の実績が1000時間超であり、ということはつまり、1年の特別延長時間が1000時間超なのでありますが、精査後の、失礼、精査前の数字では、この、あっ、1000時間がいませんので、失礼、法定時間外労働の実績で、 800時間超1000時間以下であり、1年の特別延長時間の1000時間超の方が、精査前の数字では 50.3% であったのに、精査後にはなんと 3.4% へと、著しく減少しているものがあるのです。また、 特別条項付き時間外労働に関する労使協定において定める特別延長時間別の法定時間外労働の実績、1年について、一般のもの、最長のもの、これで法定時間外労働の実績が360時間超えの方で1000時間超と、 えー、すなわち1年の特別延長時間で1000時間超の数字を見てみますと、精査前のデータでは 48.5% でしたが、精査後にはなんと 3.9% になっているんです。そして、尾辻委員が発見した事業場番号。 五千六百八十四と五千七百事業上の規模も、一日一年1月、失礼1 1 1、一日一週一か月一年、すべての時間外労働の時間数がぴったり一致するというデータもありました。この点について 委員会の中で質問がありますと、局長はそういったことも理論上はあり得ると答弁しました大臣は制度が上がったんだと、その一点張りの答弁でありました理事会の中でさらに議論をいたしますと、 一万一千五百七十五件の事業場の中で、異なる事業にが、一日一週一か月一年の時間外労働時間数がぴったり一致する確率は、十の十二乗分の一ではある、ゼロではないというふうに担当者が説明をいたしました。 そして、今朝になって、冒頭申し上げたように、異なる事業上の投資番号で、データがすべて一致しているという6件が、コピーの混在によって、同一の調査票を二重に集計していたことを明らかにしたのです。 法案を採決せよと、政府・与党が言う、今日の朝の理事会になって、これを提出してきたのです。ありえません。データが間違っていました。ですが、採決してください。応じなければ強行採決します。こういうことですかこんな無茶苦茶で議論せよとは。 結果ありきの議論であって、民主主義の根幹を揺るがす大問題であります。<笑>そして、<笑>野村不動産の特別指導に関する問題です。2016年 野村不動産の50代男性社員の方が過労自殺されました2017年の春にご遺族が労災申請を行いました新宿 労, 基所労働基準監督署がその調査に着手し10月の3日に 新宿労働基準監督署は、自殺を労災認定する方針を固めたと報じられております。11月の17日から12月の22日にかけて、厚労省がこの件に関する特別指導について、計3回、加藤大臣に報告しました。 12月の25日に、当時の勝田東京労働局長は、野村不動産に特別指導を行いました。そして翌26日、労働基準監督署は、この男性社員の過労死を労災認定をしました。その同じ日に、東京労働局長は記者会見で、 野村不動産に対する特別指導を行ったことを公表したのであります。そして、今年の2月20日以降、加藤大臣は、裁量労働制の違法適用を取り締まった好事例として、国会答弁で野村不動産に対する特別指導を挙げ、 しっかり監督指導を行っていると、何度も答弁をしました。しかし、野村不動産が裁量労働制の違法適用を始めたのは、十数年前と聞いております。長年にわたった違法適用を見抜けなかった、そしてその上に、野村不動産に対する特別指導、 これは史上初の特別指導であります。これを取ったという経緯は極めて不透明であり、3月28日に私たち野党が要求しておりましたところ、厚労省はこの特別指導前に加藤大臣への報告で使った資料を提出してきたのですが、これがほとんど黒塗りでありました。 このマスキングを外すように、何度も多くの議員が質疑で求めましたが、今なお開いてはおりません。我々が特別指導の端緒が過労死であったことを認めるよう、再三求めても、加藤大臣はかたくなに拒み続けています。 特別指導とは、厚労省の歴史において前例のないケースですが、なぜ野村なのかという、なぜ野村不動産なのかという合理的な理由が加藤大臣の口から聞かれることもありません。特別指導、これをし失礼、監督指導を恣意的に行ったのではないかという疑いを晴らすことはできていないのです。 昨年12月26日、東京労働局が野村不動産に違法な裁量労働制の適用があったということで、特別指導を行ったとの報道があった際に、朝日新聞、読売新聞、毎日新聞、日本経済新聞は、これに是正勧告をしたと見出しをつけていました。 約600人の営業職の労働者に対して、裁量労働制を違法に適用したとして行った、違法適用して行っていたため、是正勧告を行ったということであります。これをとらまえて、野党からの質問で、野村不動産に対して、 失礼これを捕まえて、加藤大臣は、裁量労働制で長時間労働につながるのではないですかという野党からの質問に対して、野村に対して特別指導を行ったと、あたかも労働局の監督の法事例のように、これを持ち出して、繰り返し答弁していたのであります。ところがです。 野村不動産で過労死ががあったたことが報道されました過労死をきっかけとして、野村不動産に監督に入っていたのだとすれば、これは好事例でも何でもありません、人が死ぬまで監督に入れなかった失敗事例ではありませんか。 しかも野村不動産は10年以上前から裁量労働制を違法適用していたのですが、東京労働局は4年前にも野村不動産に監督に入っていたということも分かりました。そのときには違法適用を見抜けていなかったのです。今になって野村不動産への特別指導を 監督指導の好自衛として広告的に言うのはやめてもらいたいのです裁量労働制が拡大されたり高度プロフェッショナル制度が導入されたりしたら長時間労働が助長される過労死の犠牲がまた出てしまいます今回の野村不動産に関して なぜ特別指導をやることになったのか、その経緯は一向に明らかになりませんでした。特別指導は過労死がきっかけだったのではないかと、私たちが問うても、個別の事案については答えられないという一点張りであります。過労死されたご家族の方が、東京労働局に、 過労死であったことを認めてもよいという趣旨のファックスを送った後も、加藤大臣の対応は全く変わりませんでした人が死なないと、裁量労働制の違法適用を見つけられないのですか、大臣そのような中で、裁量労働制を拡大しようと企とするなど、言語道断であります。 過労死があった場合にその企業に監督指導に入ることは厚生労働省も認めていますしかしその結果たとえ是正勧告を行っても基本的にはそのことを厚生労働省は公表しないことになっていますだから特別指導という新たなスキームを作り上げ 裁量労働制の違法適用で、特別な指導をしたと大々的に打ち上げた、これだけしっかり監督ができているのだと言いたかった、大臣、そうなのではありませんか違うなら違うと、明確に言ってもらいたいんですが、その否定も委員会の中ではありません。東京労働局が記者会見で口を滑らせてしまったため、 多くのメディアが、是正勧告が行われたと書いたのですが、厚生労働省はいまだに野村不動産には是正勧告に入ったことを認めておりません。かつた東京労働局長前職ですが、局長は、野村不動産への特別指導か何かを行うことを想定し、 毎月行っている記者会見の11月の記者会見時に、12月26日にはプレゼントがあると発言していました、過労死を短所として、監督指導に入った結果の特別指導であるならば、これをプレゼントなどと呼ぶのは、あまりに不謹慎です。 また、是正勧告をしたと口を滑らせた後に、なんなら皆さんの会社に行って、是正勧告してもいいんだけど、などと語ったことは、マスコミへの恫喝であります、労働行政の信頼を土台から揺るがす発言であります。かつた東京労働局長の この会見録のテープ起こしは、野党から求めたものでありますが、厚生労働省は当初、これを拒んでいました。全部を起こしてほしいと依頼したにもかかわらず、当初、都合のいい部分だけ書き起こして抜き書きして、そして A41 枚のペーパーの最後の2行に、いずれの会見においても、 是正勧告を行ったことを認めた発言はなかったものと承知しているという恣意的な解釈を付け加えて、理事会に提出してきました。しかし、その後、求めに応じて公表された会見録の全部を見れば、是正勧告したことを局長、東京労働局長が認めていることは明白です。 これでもしらを切るのですかあんないいか減んな解釈付き会見録を提出してきた加藤大臣の責任は極めて重いですせめてそのくらいは自覚してください 不, 不信任の第二の理由は 高度プロフェッショナル制度の創設を推し進めようとしていることであります加藤大臣は労働時間規制を裁量労働制よりもさらに緩和し長時間労働を助長する 高度プロフェッショナル制度の創設を盛り込んだまま、働き方改革関連法案を国会に提出しました。厚生労働委員会においては、過労死が増えるのではないか、違法適用を見抜けないのではないか、過労死が発生した場合の労災認定がされにくいのではないか、なし崩しで対象業務の拡大や 年収要件の引き下げが行われるのではないかといったさまざまな疑念が示されましたが、これまた御反論法、はぐらかしの答弁に終始し、労働者の不安を払拭するような誠実な答弁はありませんでした。高度プロフェッショナル制度が取り返しのつかない 危険を及ぼす恐れがあり断じて容認することができないと訴えていらっしゃるのが過労死のご家族の会の方々であります全国過労死を考える家族の会の方々が加藤大臣と面会した際にも高度プロフェッショナル制度の 削除を求められましたしかし、その際の記録として、厚生労働省が理事会に提出した資料においては、高度プロフェッショナル制度を削除してほしいという重要なポイントが抜け落ちているなど、過労死遺族の思いを真剣に受け止めようという姿勢が、みじんも感じられません。 国民の命と健康を守るべき厚生労働大臣が、労働者を死に追いやる可能性がある高度プロフェッショナル制度の創設を推し進めるに至っては、大臣としての資質なしと言わざるを得ません。 高度プロフェッショナル制度については、とても重要な大臣不信任案のポイントですので、それぞれ詳しく述べさせていただきます第一に、全国過労死を考える家族の会の皆さんの訴えを、なぜ聞き入れないのかという点です。 この間、家族の会に安倍総理との面会、これを家族の会の皆さんは求められてまいりました、採決前にあって、大切な家族を、ある日突然に過労死で亡くしたものでなければ語れない言葉それを安倍総理に聞いてほしいということだと思います。そして 高度プロフェッショナル制度は法案から削除してほしい、その思いは加藤大臣に面会した際にも要望していたと聞いております。しかし、面会は安倍総理との面会はいまだかなってはおりません。所管である厚生労働大臣に任せたからと、 言い残ししててロシアへ飛び立っていかれました安倍総理は、加計理事長とは年19回もお会いになっているのになぜ人生をかけて働く者の命を守るため過労死の根絶を目指して努力している過労死ご家族の会の方々とは会うことができていないのでしょうか。 6人いる秘書官はいろんな方々とお会いになっているというのに、なぜ家族会の方々が会うこともかなわないのでしょうか、この国会は働き方改革国会だと胸を張って語っていた総理ですが、都合が悪い話からは、こんなに簡単に逃げるのですか。先日 参考人として、委員会に来てくださった家族の会の寺西恵美子さんは、過労死は、真面目で責任感が強い人が被災する、極めて理不尽な出来事だとおっしゃっていました。私ははこここれを聞いて過労死は誰ににでも起こり得るととだと本当に 思いました高度プロフェッショナル制度の対象者は、専門職で、年収が高い人で、そして健康確保措置も取るから大丈夫だと、大臣は言うのでしょうが、よく聞いてください。専門職だからといって、年収が高 い, から高いからといって、体が丈夫だとは限りません。専門職だろうが 高 年, 収高年収だろうが、過労死しないとは限らないのです、その認識を持てない大臣は、厚労大臣として、決定的にその資質に欠けていると言わなければなりません。 様々な規制が適用除外になっており、健康確保措置を取るからといっても、そもそも健康を崩してしまう恐れが、非常に強い働き方になる恐れ大であります。現行の労働基準法では、管理監督者であっても、深夜割増し賃金は適用することに。 なっています深夜業務が心身に大変な負荷を与えることが知られているからこその規定と思います。しかし、高度プロフェッショナル制度は、この深夜割増賃金すらありません。4週間で最初の4日間だけ休ませれば、あとの24日間は、 24時間連続してずっと働かせることが可能になる仕組みなんです。こんな仕組みを導入する加藤大臣に、労働者の権利を守る資格など、これっぽっちもないと申し上げます。第三に。 自民党内で高度プロフェッショナル制度に対する無理解の程度が甚だしいということです。先日の長妻委員との質疑で、ある自民党の議員が、先ほど私が第二で申し上げた深夜割増賃金について、誤った矢じを飛ばして、長妻委員にたしなめられていました。また先日は 自民党、公明党、維新の会の3党による修正案がまとまったそうで、委員会に提出され、その質疑を行う環境になったのですが、ある自民党議員が質問に立ち、のっけから、修正案は今日見たばかりでよくわからないから質問しない、こんなふうに発言するなど、とんでもない状況だということが、 よくわかりました。こんな状況で本当に採決できる環境だと思いですか、加藤大臣。私は、今採決すれば、自民党の議員も理解していないという意味においても強行採決になりますから、やってはいけないと思います。第四に、 万が一、高度プロフェッショナル制度で過労死されたら労災認定されるのかという問題があります。高度プロフェッショナル制度は、実労働時間を把握管理いたしません。業務内容と年収だけがほぼ要件で、賃金は時間に 連動しないからです答弁を聞いていると、どうも成果ともあまり連動しない、それは企業が裁量で判断するのだそうです、つまり法律による縛りはありません、そうすると、仮に過労死された場合、労災認定はどのように行うのでしょうか。普通に考えれば 健康管理時間から実労働時間を算出しなければなりません。現状でも、実労働時間は真の労働時間を表していることは少なく、労災認定で困難を極めるケースは少なくないのです。というか、逆に言うと、それがほとんどなのです。これが実労働時間も管理しない仕組みを作ればどうなるのか。 健康管理時間から実労働時間を証明するのは、ほとんど困難になるのではないか、このことは火を見るより明らかであります。過労死ご家族の会の寺西さんは、同じ家族会の皆さんのケースを丁寧にご紹介くださいました。意見陳述の内容を 労災認定の困難さと合わせて紹介をさせていただきます。瑞光席の全国家族の会東京代表の中原典子さんは、1999年に小児科医だったご主人を44歳で過労死で亡くされました。 勤務状況は、月に5回から8回の当直と、救急患者、入院患者の対応をし、眠る間もなく、そのまま日勤をこなし、32時間連続勤務という疲労困憊、過重労働の末に過労死されました。中原さんは、3人のお子さんを抱えられ、 ご主人の労災認定されるまで8年、民事裁判で最高裁まで戦われ、11年、ご苦労様でした。ドクターは、患者の健康を治すのが仕事ですが、ご主人の実態は、体調が崩れても休むことができず、健康管理がされない。 ヘトヘトの状態で職務ににれれ過労死に追い込まれました中原さんは、夫は安倍政権の狙う高度プロフェッショナル制度の先取りで過労死したと訴えられ、医師の働き方改革に励んでいます。 もう一人の随行者は、全国家族会維持の会の代表、渡辺忍さんです。2000年に大手電機メーカー、エンジニアで40歳だったご主人を過労死で亡くされました。勤務状況は、毎日朝6時半には家を出て、終電で帰宅、土曜は出勤、日曜は持ち帰り仕事。 その合間に海外出張があり、移動は土日を使うため、帰国したら翌日から出社、出張前後の休みはないとの状況で、夫婦で過労死しそうだねと話したことはあったが、現実になったのです。ご主人が亡くなった後会社に行ったところ、当時の上司から、お宅の場合は労災ではない、裁量労働だったからと言われました。 課長になると裁量労働になるらしいとは、会社から説明がなかったことで、それがどういうことなのか、本人も家族も分かっていなかったようです。会社は裁量労働制だから、労働時間を管理しておらず、ぶさんは二人の子供を抱え、労災申請のために労働時間を算出するのに大変ご苦労されました。三人目は 朝日新聞2015年3月27日掲載記事の方です A さんの息子さんは27歳の若さで過労死されました大学院を出て東京の大手印刷会社へ就職し研究開発部門に配属され入社2年目から専門業務型裁量労働制の適用対象者になりました規定で 二十二時以降の残業は許可がいるとのことで、息子さんは自主申告すると上司から殴られたそうです。息子さんはその後は帰ったことにして仕事をしていたようです。友人に送ったメールには夜中の一時に帰宅、三時就寝朝六時半起床、七時過ぎ出勤、友人への返信も。 元気にしてない、毎日午前様で、明日は徹夜かもという過労死寸前の毎日深夜帰宅のメールが残されています。実際はこれをはるかに超える実質的な拘束時間があったものと推察されます。つまり、裁量労働制は使用者が正しい労働時間管理をせず、本人へ過小申告を強要し、サービス残業をしないと、 仕事が回らないのが実情で、裁量労働制で死んでも自己責任にされ、労災認定されない実態があります。死人は増えても過労死は減るという事態が起きる、死んでも自己責任で片付けられ、苦しむのは残された遺族だ。 31歳で過労死した NHK 記者の佐渡美和さんの母、恵美子さんは、このように述べておられます、高度プロフェッショナル制度はスーパー裁量労働制です、大臣、過労死をなくすというのであれば、高度プロフェッショナル制度の導入はやめてください。 に業務の内容が極めて曖昧模糊としており業種の拡大も今後起こりうると考えなくてはなりませんまた年収要件が引き下げられることへの懸念はこれまでの労働法制の変遷から考えても容易に想像されることです参考人としてお越しくださった連合の神図会長はそのことを 力説されれておられました先日、岡本光則委員との質問で、企画業務型裁量労働制と高度プロフェッショナル制度の重なる部分があることを大臣も認めました。今現在、企画業務型裁量労働制の労働者が、高度プロフェッショナル制度に移行する可能性があるということです。それは本当に恐ろしいことで 絶対に止めななくてはなりません第六に労働者の声を聞いて、高度プロフェッショナル制度を作ったと大臣は豪語しておられましたが、岡本昭子委員の質問に対し、わずか12人の労働者にしか話を聞いていないことが明らかになりました。労働基準法に脱という 新たな仕組みを導入しようという割には、いかにもアリバイ的な労働者ヒアリングです。こうしたことから、理事会では公聴会の開催を求めてきましたが、与党からは、やらない理由ばかりたくさん聞かされ、拒否されました。振り返ってて考えてみれば 労働政策審議会に高度プロフェッショナル制度が日本最高戦略会議から乗っかってきたのは労政審の議論がかなり進んだ時点でのことです労働者抜きでこんな大事な事議論をやってはいけません第七に高度プロフェッショナル制度の同意の撤回についても申し上げます 政府案の法案の中でも、それは可能なんだ、同意の撤回は可能だという説明を私は受けてきました。しかし今回、自民党、公明党、維新の会が、高度プロフェッショナル制度の同意の撤回を可能とするという法案修正を提出してきました。これは一体どういうことですか本当は同意の撤回ができない中身の法案だったのですか だとすれば国会議員に対して誤った説明を加藤大臣はさせていたということになります。第八に、この法案が8本もの大きな法案を ま, たまとめて束ねて提出してきた手法について、厳しく抗議します。私は大臣が高度プロフェッショナル制度を削除しさえすれば、 法案の残りの部分については、前向きに議論し、確認答弁なども取っていきたい、賛成もありうれし、このように考えてきました。しかし、高度プロフェッショナル制度を削除するつもりはないと、総理も大臣も明確に答弁しておられます。しかも、高度プロフェッショナル制度など、悪いものと、それから他の他の労働者権利のための良いものが、 混ざって一本の法律に束ねられているどこかで見た手法です安全保障法制と同じであります良いものも悪いものもごちゃ混ぜにして野党が賛否を決しにくくする上等手段これを取るのはもうやめてください第九に世論調査によるとこの法案を。 今国会で通す必要はないと答えている方の割合が常に六割から七割に上るということであります急ぐ必要はありません自らの生活スタイルに合わせて働きたいそういうニーズもあるでしょうそれならば今あるフレックス制や規制を強化した上で裁量労働制での 対応が可能なのではありませんかどうしてアメリカのホワイトカラーエグゼンプションから2週も周回遅れの高度プロフェッショナル制度を今、導入しなければならないのですか、高度プロフェッショナル制度を導入して、長時間労働が増え、過労死が生まれてしまったら、誰が責任を取るのですか。 労災認定は必ずすると大臣は言えるのですか失った命は返ってきませんその前にどうか一度加藤大臣には立ち止まっていただき高度プロフェッショナル制度を削除していただきたいのです 山井議員のご了解をいただきまして、過労死でお父さんを亡くした二人の遺持についての文章を、私からも読み上げさせていただきます。 大きくなったら僕は博士になりたいそしてドラえもんに出てくるようなタイムマシンを作る僕はタイムマシンに乗ってお父さんの死んでしまう前の日に行くそして仕事に行ったらあかんて言うんや大きくなっても僕は忘れはしないよ 得意な顔してて作ってくれたパパ焼きそばの味を僕はタイムマシンに乗ってお、お父さんと一緒に助けに行こう、そして仕事で死んだらあかんって言うんや、仕事のための命じゃなくて、命のための仕事だと僕は伝えたい。 だから仕事で死んだらあかんって言うんや次は過労死でお父さんを亡くした3歳の女の子についての毎日新聞の記事であります毎年6月になると思い出すことがある過労死で夫を亡くした女性の話を聞きに東海地方を訪れた時の話だもう10年以上前のことだが蒸し暑さとともによみがえる家を訪ねると 3歳ぐらいの女の子が、白いレースのワンピースに赤いエナメルの靴でおすましして、玄関にちょこんと座っていた。誰かを待つかのように、背筋を伸ばし、ほんのり笑っていた。2時間近く女性の話を聞いた。昼夜を問わず、携帯で指示を受け、月100時間を超える残業。体がきついと退職を決意した直後。 営業者の中で休んでいてと突然死したまだ三十歳になったばかり結婚七年目で授かったマナ娘を残して世を去らなければならなかった 胸, に 胸, を締め付けら胸が締めつけられた帰り際少女はまだ玄関に座っていた気丈に振る舞っていた女性が大粒の涙をこぼした休みの日はかわいい格好をして 良い子にしていれば、お父さんが迎えに来て、遊びに連れてってくれると待っているんです。体全体で父を求めるいじらしさに涙が止まらなかった。長時間労働は家族みんなから大事な時間を奪う。少女の小さな背中はそう告発していた。議場内の皆さん、立ち止まるとすれば今しかありません。過労死は 働いて亡くなった方の自己責任の問題では決してなく、時間管理をしない働き方を認める社会そのものが生み出す災害です。誰かが過労死の被害に遭ってしまわないように、過労死を促進する高度プロフェッショナル制度はやめましょう。命を守る国会の責務を果たすよう、与野党問わず、全議員に呼びかけをいたします。 その命が関わった法案の審議ではぐらかし、論点のすり替え、そしてあるかのないような話を、課題に答弁をする、ご反論法の答弁を続ける加藤大臣に、働き方改革を推進する資格はありません、そして国民の命を守るために、高度プロフェッショナル制度を導入する、これに待ったをかけるとすれば、 採決直前の今のタイミングしかありません加藤大臣からは大臣の職を降りていただきそしてもう一回労働時間の調査をやり直して本当のエビデンスに基づく本当に必要な法制をやるべきです国会軽視の姿勢これは加藤厚生労働大臣に甚だしく繰り返し行政に対する信頼より揺るがしたという責任を 大臣は追わなければなりません。以上、ルル申し述べたことが、本院が厚生労働大臣加藤勝信君を信任せずとの理由であり、ここに加藤勝信君不信任決議案を提出するものであります。議員諸氏がその両親に従い、本決議案にご賛同いただくことを訴えて。 趣旨説明といたします。ありがとうございました。討論の通告があります。順次これを許します。宇野俊郎 自由民主党の井野敏郎です私は自由民主党および公明党を代表いたしましたただいま議題となりました加藤厚生労働大臣に対する不信任決議案に対し断固反対の立場から討論を行います働き方改革はアベノミクス最大のチャレンジであり今国会での最重要法案であります加藤大臣は平成28年8月に 働き方改革担当大臣に就任して以来働き方改革の実現に向けた議論を先頭に立って進めてこられましたそして厚生労働大臣として労働政策審議会での議論を取りまとめ長時間労働を是正するための罰則付き時間外労働の上限規制の導入専門性の高い仕事における成果で評価する制度の創設勤務間インターバル制度の普及促進 産 業, 医産業保険機能の強化、同一労働、同一賃金の実現など、働く方にとって早急に実現しなければならない内容を盛り込んだ働き方改革関連法案の提出に向けて、強力なリーダーシップを発揮されてきました。また大臣は法案提出後も、野党の質問にも真摯に丁寧に答えられ、何ら大臣としての施質に、ご誠意、しとりはありません。 ただ一つ、苦言を申し上げるとすれば、今国会において議論の前提となる裁量労働制のデータや労働時間と総合実態調査の不備がありました、まあ、議論の前提となるデータは正確なものが求められます、政府におかれてはなぜこのような事態が起こったのか、その原因をしっかりと究明し、徹底的な再発防止策を講じるよう与党としても強く。 要請したいいと思います。しかしながら、何よりも重要なことは、裁量労働制の悪用を防ぐとともに、不当な長時間労働を抑止した上で、多様な働き方をいかに実現していくかという建設的な議論であります。そのような議論もなく、一部の野党の方々は、すでに政府が撤回している一部データや、一部調査の正確性について、延々と批判を繰り返すのみであります。 議論が前に進まないのは本当に残念であります働き方改革法案の指摘では一部野党は特に野村不動産に対する特別指導は裁量労働制指導への失敗事例であり加藤大臣は裁量労働制の下で過労死が生じたことを知りながらこの事実を隠蔽したことについて責任を取るべきであるなどと主張を繰り返してきましたこの特別指導は 現場の労働基準監督官が積み重ねた監督指導経験をもとに、制度の適正化を図る観点から行ったものであります、違法な状況を対象しようとしているにもかかわらず、これを失敗とのレッテルを貼り、さらに報道ベースに、過労死が発生する4年前にも、野村不動産に監督指導に入ったにもかかわらず、違法な裁量の労働制は見抜けなかった 批判をし続けました仮に野党が主張するように、過労死の4年前に野村不動産に監督指導に入り、違法な裁量労働制を見抜けなかったのであれば、当時の厚生労働行政の責任者の責任ではないでしょうか。野党の皆様は、当時の労働担当の厚生労働副大臣が、現在野党筆頭理事である。 西村議員でなったことをお忘れになったんでしょうか大事なことは責任追及に終始するのではなく与野党で議論を深め過労死の防止をはじめワークにおいて働き方改革をしっかり進めていくことではないでしょうかそれにもかかわらず一部の野党の方々は一方的な思い込みや 理当略によるレッテル割に終始し挙げく審理協議をしてきましたこうした態度は国民の負託を受けた責任ある政治家の態度といえるのでしょうか極めて残念ではなりませんもとより働きすぎによって尊い命を落とすようなことがあってはなりません政府においては長時間労働の是正を図るため今年度からは全ての労働基準監督署に特別チームを新たに編成し 監督指導体制をより一層強化するなど、積極的な取り組みを進めています、これら取り組みを着実に進め、働き方改革を日本全国津々浦々に浸透させていくためにも、引き続き加藤大臣の強力なリーダーシップが必要であります。そののの加藤大臣は正確するる上で様々な困難を抱える方々への支援の強化 生活保護世帯の子どもが大学に進学する際の一時資金の制度化、厳しい財政状 況, 下状況のと診療報酬、介護報酬、障害福祉サービスの改定作業など、困難な課題にこれまで先頭に立って取り組んできました、私はこれら課題解決のために、全力で取り組んでいる加藤大臣に引き続き厚生労働行政をリードしていたこそこそ、国益にかなうものと確信をしております。 私は、両親である衆議院の皆様に対し、国民の健康、そして生活を守るため、このような決議が断固として否決していただくことを求めまして、討論とします。岡本 加藤勝信厚生労働大臣に対する不信任決議案に対して、立憲民主党市民クラブを代表し、断固賛成の立場で討論を行います。はじめに森友自衛隊など、新たな疑念が次々出てまいりました。 特に加計学園問題についてです加計学園の問題にも加藤大臣のお名前が出てきたことに驚きました大臣の地元岡山で加計学園関係者と会っていらっしゃったとのことですそしてなんと加計孝太郎理事長は加藤大臣の後援会の一つの 役員だという話も厚生労働委員会で明らかになりましたあなたもあなたの地元の加計学園の法人と深い関係があるのではと疑いたくなります先日の総理のご答弁によると案に加計学園の問題については案に愛媛県職員が 嘘をついているという意味にもなります加藤大臣あなたもそれを追認するのでしょうか私は宮城県仙台市の市議会議員を務めました地方自治体の職員と一緒に仕事をした身として地方自治体を馬鹿にしないでもらいたいと申し上げます 国民、県民に対して真実を明らかにしようと努力しているのは一体どちらでしょうか総理は海を出し切るとおっしゃっていますが言葉だけで行動が伴っておりません私たち国会は国民の代表として三権分立の考えに基づき立法はもちろん法案審査や 国政調査を通して時の内閣が暴走しないように監視をする義務があります。与党の皆さん、正しい根拠データに基づく審査、誠実な答弁、証人喚問、正しい資料の速やかな提出、不要な黒塗りの回避をさせることが海を出すことに出すための。 前提になりますこのことを一緒に現内閣に求める行動を起こすことこそ、内閣への監視の実践ではないでしょうか総理は働き方改革国会と位置づけました、その最重要法案の責任者が加藤勝信厚生労働大臣です。そのの法案審議の中で なな問題が浮き彫りになりにました高度プロフェッショナル制度の導入ありき法案成立ありきで強引に進めてきた結果でありさまざまな問題の責任は加藤大臣あなたにあります労働法制は働く者を守るためのものですなぜならば使用者と労働者は法律上対等と言われていますが実際の多くは 圧倒的に労働者の方が立場が弱いからです岩盤規制に穴を開けると言いますが穴や抜け道があってはならないのが労働法制ですそもそも労働者を守るために厚生労働大臣あなたがいるのではないでしょうか立憲民主党は対案を出しています労働時間規制が適用除外になり 長時間労働が懸念される高度プロフェッショナル制度を削除し労働時間の上限規制やインターバル規制など労働者を守りより健康で安全にやりがいを持って働くための法案ですこの間の加藤大臣は法案提出手続きをはじめ審議のための根拠提示もはぐらかし答弁の連続も全く不誠実という態度です 以下問題点を指摘させていただきます第一に根拠となるデータの取り扱いがずさんで、エビデンスがないまま法案策定を進めているとの進めていることです安倍総理が答弁に使用したデータが実は比較してはならない、捏造データだったことが分かりましたそもそも労働時間総合実態調査自体がずさんで実に 2割が異常値で他にも理論上はありえても実態としてはありえないようなデータが今なお混在する調査なのです今朝もさらにデータが間違っていることが明らかになりました今なおすべてが正しいかどうかも分からないデータをもとに審議をするなどありえません今までの審議の時間を 返していいたただきたいましてや採決に至るなどとんでもないことです老政審の委員に対しても大変失礼な対応そのものです良識ある大臣であれば改めて調査し直し正しいデータをもとに老政審に差し戻しをするべきです問題点の第2に進め方が結論ありきで 不都合な真実かから目をを背けけごまかしを続けていることです厚生労働省は GPT という外郭団体の調査結果も持っていますが、不都合な労働時間の部分は使わず、政府の方針に沿わないデータとして意図的に隠されたのではとの疑念が残ります。野村不動産に対する特別指導についても、 裁量労働制についての指導を徹底しているかのように見せるため、あえて過労死のことに触れていません。違法な裁量労働制適用が10年以上も見過ごされた結果、過労死が起きたことを不都合な真実として隠蔽したまま法案を進めようとしています。これだけでなく野党の追及に 大臣ははほとんどはぐらかしし答弁を繰り返し続けています加藤大臣、働いている方々の命を何だと思っているんですか第3の問題点は、そもそも高度プロフェッショナル制度の構成公正で客観的なニーズを把握していない、それなのに導入を進めていることです。裁量労働制についても 本来のニーズは仕事に裁量があること、適正な仕事の量であること、勤務時間にも裁量があることであり、長時間労働の懸念や、使用者が残業代を削減したいだけという不満は払拭されていません。裁量労働制の問題点すら改善されていないのに、裁量労働制の中に、コープロの対象になりうる職種があるにもかかわらず、その方々の 実態もコープロへのニーズも把握していません政府は時間ではなく成果で評価される働き方を希望する働き手のニーズに応える新たな労働時間制度と明記をしていますがそもそも最初に働き手のニーズと発言された方は経営者です経営団体が自ら求めているニーズを勝手に 働き手のニーズとすり替えていませんかましてや加藤大臣の答弁ではたった12名からのヒアリングでコープロ導入を進めようとしていますしかもそのほとんどが現在の裁量労働制でも対応できる方々です客観的なニーズを把握する努力すらなくまさに結論ありきじゃないですか第四として コープロの最大の問題点は長時間労働を助長し、結果、過労死につながる恐れがあり、しかも労災認定をしにくくする制度であることです。このことを心配している過労死を考える家族の会の皆さんのコープロ導入をやめてほしいという切実な声が政府にも届いているはずです。総理の最重要法案案まさに首相案件と 位置づけていることから安倍総理に直接伝えたい、会わせてほしいと毎日訴えているにもかかわらず、官邸はお友達に会うのに、ご遺族の方々は門前払いです、過労死で20代、30代の我が子を、配偶者を失ったご家族の悲痛な声が聞こえませんか、命より重たい仕事はありません。導入ありき 結論ありきれ議論の前提も正しくないままにこう審議を終了させ採決に持ち込もうとするものであり法案内容も一連の審議手続きにも反対をいたします以上加藤勝信厚生労働大臣の審議決議に断固賛成の討論といたしますご清聴ありがとうございました 大西健介でございます、えー、私は国民民主党・無所属クラブを代表してただいま議題となりました、えー、厚生労働大臣加藤勝信君不信任決議案に対して 賛成の立場から討論を行います。まず、人の命がかかった法案を、与党が数の力で十分な審議を尽くさないまま採決しようとしていることに、満身の怒りを込めて抗議をいたします。全国過労死を考える家族の会の寺西代表らが、官邸前に座り込みまでして、 採決までに安倍総理に直接会って話を聞いてほしいと面会を申し入れていましたが、これを拒み、最後まで家族に向き合おうとしなかった冷酷な態度には心から失望しました安倍総理はこの国会を働き方改革国会と位置づけて、70年に及ぶ労働基準法の歴史的な大改革と言ってきました。また法案は 8本もの法案を束ねたものであり、私たち野党も対案を提出して、並行審議を行っていることを考えれば、十分な審議時間を取って、丁寧な議論を行う必要があります。ところが、衆議院での対政府質疑は、わずか30時間程度であり、うち4時間37分はいわゆる空回しであり、審議が尽くされたとは、到底言うことができません。 まず申し上げなければならないのは、そもそも現在の安倍内閣のもとでは、働く人の命と健康がかかった重要な法案の審議を行う土台が崩れているということです。愛媛県が参議院に提出した文書によれば、昨年1月20日までに、加計学園の獣医学部新設の計画を一切知らなかったという、これまでの 総理の国会答弁が虚偽だった疑いがあります国権の最高危険で機関である国会に対してまた主権者である国民に対して嘘をついていたとすればそのような内閣のもとではどんなに重要な答弁も空想となり何を信じてよいのかわからなくなってしまいますちなみに愛媛県の文書から当時官房副長官だった加藤大臣が 加計学園関係者と面会していたことが発覚しました加藤大臣は面会した事実を認める一方で安倍総理への報告は否定をしていますしかし加藤大臣はなぜこれまでこの事実を黙っていたのでしょう文書には探偵への働きかけを進めるため面会をセットしたと書かれており総理に報告しなかったというのはにわかには信じられません加計学園の地元岡山県選出の 加藤大臣が獣医学部新設に何らかの影響を与えたのではないかと疑われても仕方がないと思います。以下、加藤勝信君が厚生労働大臣の任に当たわない理由を申し上げます。第一に、加藤大臣は家族の会や労働組合をはじめ、多くの反対の声を無視して、過労死防止とは真逆の高度プロフェッショナル制度を抱き合わせで提案をしました。委員会での審議を通して、 コープロは24時間連続勤務も合法となり、定額働かせ放題の過労死促進法であることが改めて明らかになりました。過労死した NHK 記者、佐藤美和さんのお母さんは、コープロは労働時間の把握が困難なため、労災申請さえもできなくなり、死人は増えても過労死は減ると述べています。過労死した人が生き返ることはありません。コープロで過労死が増えたら 大臣は責任を取れるんでしょうか第二に厚労省が比べてはいけないデータを比較して、裁量労働制の方が一般の労働者より労働時間が短いという印象操作を行っていたことが明らかになりました。政府は答弁撤回と謝罪に追い込まれ、当初予定していた裁量労働制の拡大を法案から削除しました。またたた加藤大臣がが当初廃棄ししと答弁していた調査票が 厚労省の地下倉庫から発見され、小ぐるみで隠蔽を図ろうとしていた疑いが持たれています。さらに、労働政策審議会に、議論の出発点として提出をされていた、平成25年度労働時間等総合実態調査のデータに、2割もの不適切データがあることが判明し、削除されました。大臣は、傾向は変わらない、統計としての有効性はあると説明していますが、 料理の2割が腐っていて、その部分を取り除いたので、さあ召し上がれと言われて食べることができるでしょうか、それどころか、与党が採決を提案した今朝の厚生労働委員会理事会で、厚労省が精査後のデータからさらにミスが見つかったことを報告しました。与党の皆さんんんはこな状態でで採決を認めるんでしょうか仕切り直しをして 労働時間の実態把握からや り, やり直しを行うべきであります。労働時間データに関する厚労省の失態に次ぐ失態には、開いた口が塞がりません。これだけ取っても加藤大臣は十分に罷免に値すると思います。第3に、私は予算委員会において、裁量労働制は一旦導入されると、乱用を見抜くのが困難であることを指摘しましたが、安倍総理や加藤大臣は、野村不動産に対する特別指導に言及した上で、 厳しくく指導監督を行っていくと答弁しましまたところが野村不動産では2005年以来、600名を超える営業職に違法に裁量労働制が適用されていたにもかかわらず、過押しの約4年前に是正勧告を行った際には違法適用を見抜けなかったことが分かっています。過労死がなければ、乱用は分からなかったにもかかわらず、過労死の事実を知りながら、国会を欺く答弁をしていたとすれば、 断じて許すことができません第四に加藤大臣の不誠実な答弁は質疑を混乱させ野党の貴重な質疑時間を奪っています大臣の悪質な論点ずらし答弁はネット上でご飯論法と呼ばれていますご飯論法とは朝ごはん食べたかと聞かれて朝食にパンを食べていてもご飯は食べていませんと答えるようなごまかしの答弁のことであります 働く人の命と健康に関わる質疑で、誠実な答弁を繰り返す大臣は即刻辞任すべきです。第5に、加藤大臣のとでは、東京労働局長のなんなら皆さんの会社に行って是正勧告してもいいと、報道機関に圧力をかける発言がありました、労働行政に対する信頼を著しく失墜させる行為は、部下の労働局長の更迭で済むものではなく、大臣も責任を取るべきです。 第6に加藤大臣は高齢者を中心に磁気ネックレス等を予託販売し昨年末事実上倒産したジャパンライフの会長と 会, 長と会食をしていましたジャパンライフの宣伝チラシに掲載された総理側近の加藤大臣と会長の会食を見て信用した高齢者が大切な老後の資金をだまし取られたとすれば大臣は消費者被害の広告等の役割を果たしたことになります最後に 森友学園への国有地売却をめぐる決裁文書が改ざんされた問題で、佐川理財局長が廃棄した、なかったと国会で答弁してきた交渉記録が出てまいりました。その上、国会での答弁と辻褄を合わせるために、文書の破棄を指示していました。官僚がリスクの高い所業に手を染めた背景には、官邸が省庁の幹部人事を一元管理する内閣人事局の存在があるとの指摘があります。 2014年に創設された内閣人事局の初代局長に抜擢されたのが、ほかのある加藤大臣であります。加藤大臣と安倍総理は、岐阜の加藤睦樹氏と安倍晋太郎氏との関係以来の親戚のような深い付き合いと言われており、加藤大臣は総理のお友達の一人です。森友家計問題では、総理や昭恵夫人のお友達によって、行政が歪められていることが問題となっております。総理のお友達として 内閣人事局長に抜擢された加藤大臣は官邸の全自動忖度機のシステムを作り上げた先般の一人であります加藤大臣の座右の銘は最根端にある一点の素心だそうです人間として生きていく上では少しでも純粋な心を持っていることが必要であるという意味だそうでありますもし加藤大臣に純粋な心が残っているのであれば 潔く身を引かれることを進言し、私の賛成討論を終わります。御清聴ありがとうございました。本村信子君。 私は日本共産党を代表して、加藤勝信厚生労働大臣への不信任決議案に対する賛成の討論を行います。第一に、加藤大臣が労働行政の信頼を失墜させ、捏造されたデータを前提とした働き方改革一括法案を推し進めているからです。そもそもも 裁量労働制で働く方の労働時間は一般労働者よりも短いという首相答弁の虚偽が明らかになりましたさらに野村不動産への特別指導への引き合いに裁量労働制の違法適用をしっかり指導していると強調する一方で同社社員が過労自死していた事実を隠していましたその上法案の上 出発点とされた労働時間のデータの偽造が次々に発覚しています2割もの異常値を含み数値が激変した資料が労働政策審議会などに提出され議論の前提とされていましたこれは単なる間違いでは済まされない話であります働き方改革法案はきっぱりと撤回し 労働政策審議会に差し戻すすべきです第二に働き方改革法案は残業代ゼロ制度を導入し、過労死ラインの残業を合法化し、労働時間規制を適用しない労働者を作り出す、極めて重大な労働法制の大改悪です。高度プロフェッショナル制度は労働基準法ができてから、 初めて労働時間規制を適用しない労働者を作り出すものです、業務料の裁量も業務遂行の裁量も定めておらず、年104日さえ休めば、24時間労働を48日間連続させても違法になりません、体調者が長時間労働過労死に追い込まれることは明らかです。加藤大臣が 労働時間規制を撤廃する制度の必要について、労働者のニーズの根拠に示したのは、わずか12名のヒアリングだけで、そのどれもが労働時間規制を撤廃する必然性のないものばかりです。唯一、具体的に答弁したのは、深夜残業手当の支払いを逃れたいという使用者の代弁だけではありませんか。一方事実すらまともに示さず 労働基準法の最も中心である労働時間規制を取り払うことなど、到底許されません、残業時間の上限規制では、労働時間法に労働基準法に月100時間未満、2から6か月平均80時間と過労死ラインまで残業を容認する規定を書き込み、その上限規定すら除外、猶予する業務を設けています。 人が死ぬかもしれない基準を法制化することは許されない、多くの労働者の声を深刻に受け止めるべきです、全国過労死を考える家族の会のご遺族の悲痛な叫びに背を向け、長年の働く人の戦いを冒涜する、異次元の危険性を持った労働法制の大改悪を推進する。 加藤大臣を絶対に許すことはできません第3に加藤大臣は厚生労働大臣でありながら憲法25条の生存権を保障する国の責任をないがしろにしているからです生活保護基準はこの間連続引き下げに続き今年10月から3段階で最大 5% 引き下げられさらに約7割の 生活保護利用者が引き下げられますところが加藤大臣は貧困ラインが連続して下がっている時低所得者と比べて引き下げられた基準を最低限度の生活は維持できていると恥ずかしげもなく言ってのけました働く人々の命や人々の暮らしをないがしろにする加藤大臣に 厚生労働省のトップを任せることなどできません以上加藤厚生労働大臣の不信任決議案に賛成の討論とさせていただきます これにて討論は終局いたしました採決いたしますこの採決は記名投票をもって行います本決議案に賛成の諸君は白票反対の諸君は正票を持参されることを望みます議場閉鎖指名転向を命じます青山雅之君森夏恵君 井出陽成君、重徳和彦君、中島勝彦君、串田誠一君、柿澤美斗君、佐藤浩二君、寺田学君、丸山穂高君、鷲尾栄一郎君、小川淳也君、菊田真紀子君、劉弘文君、浦野泰人君、長島昭久君、樽床慎二君、遠藤隆君。 井上秀孝君、秦野公恵君、細野豪志君、井上和則君、吉川一君、玉置デニー君、足立康君、杉本和美君、高橋千鶴子君、松原陳君、中山成明君、照屋監督君、小沢一郎君、馬場伸之君、笠井明君。 塩川哲也君下地幹く君谷畑隆君小北啓二 君, 君志位和夫君本村信子君本村健太郎君んニ口陽子君緑川く君宮本徹君金子恵美君太田正孝君中野弘く 君, 君伊藤俊介君藤野康文君 広田はじめく君、浜村進君、伊佐真一君、関健一郎君、田村孝明君、黒岩貴弘君、大串博君、国重徹君、浜地正和君、玄馬健太郎君、宮本武君、枝健二君、岡本光成君、佐藤秀道君、稲津久志く君、 山岡達丸君、赤嶺盛賢君、田嶋要君、安住淳君、浮島智子君、竹内譲君、遠山清彦君、近藤和也君、稲富二司君、中川正く君、現場光一郎君、古谷紀子君、高木道夫君、 枝康之くん高木洋介くん下條光くん小熊慎二くん野田芳彦くん岡田勝也くん赤羽和義くん富田重幸くん伊藤渉くん後藤雄一くん奥野総一郎くん岸本周平くん中村岸郎くん増谷慶吾くん 石田俊君佐藤茂樹君大口義則君岡本光則君吉良修二君野木道義君津村圭介君井上義久君斎藤哲夫君古本真一郎君篠原隆君山野井和則君牧義夫君北川和夫君 太田昭宏君、渡辺修君、今井正人君、泉健太君、石井圭一君、前原誠二君、古川元久君、玉木雄一郎君、浅野聡君、石川かおり君、中谷和真君、重本守君、青山大和君、堀越慶仁君、 道下大樹くん松平光一くん岡下昌平くん森田俊和くん高木蓮太郎くん池田真樹くん桜井修くん茨城達典くん西岡秀子くん宮川真くん山川由里子くん神谷博史くん清裕太くん安藤博史くん 武く君山本和子子君松田功君岡本明子君早稲田由紀く君田所義則君白石陽一君紀井隆君長谷川佳一く君長尾秀樹君尾辻佳子子君落合隆行君篠原豪く君森山正人君 大西健介君、吉田恒彦君、森山宏行君、山崎誠君、本田平直君、亀井明子君、竹内紀夫君、宮下一郎君、品剛君、大河原雅子君、青柳陽一郎君、岡島和正君、村上文義君、山尾詩織君、 谷川弥一君、松島みどり君、小宮山靖子君、高井隆君、初鹿明弘君、八神正義君、山花育夫君、阿久津幸彦君、大阪誠二君、佐々木隆弘君、桜田義隆君、山口大明君、大島敦君、平野博文君。 福田明夫君、西村智奈美君、山内浩一君、手塚佳生君、川内宏君、産方幸夫君、末松義則君、山本拓君、遠藤俊明 君, 君、伊藤達也君、原口和弘君、長妻昭君、阿部智子君、海江田万里君、 横光勝彦君、辻元清美君、赤松弘孝君、荒井聡君、近藤翔一君、枝野幸く君、菅直人君、木村哲也君、木村次郎君、泉田裕彦君、小寺博く君、加藤愛子君、大隈一秀君、 木村よく君古川く君上谷昇く君牧島かれん君武井俊介君新谷正義君小林孝之君山田美樹君堀内紀子君角山宏く君小田原清君中村弘之君 く君、渡辺宏一君、国場幸之助君、田中秀行君、宮内秀樹君、福山守君、原田賢二君、立花慶一郎君、木原誠二君、石原弘孝君、若宮賢二君、高取修一君。 関義弘君、鈴木淳二君、阿部敏子君、北川智勝君、平正明君、稲田朋美君、尾里康弘君、長岡慶子君、坂本哲史君、井上伸二君、武田涼太君、北村聖悟君、 後藤茂之君山口剛君吉川貴盛君小渕優子君小泉進次郎君芝山雅彦君金田勝利君林本雄君渡辺弘道君新藤義隆君望月義雄君岩谷剛君 三原朝彦君萩生田光一君塩之谷龍君岸田文雄君竹下亘君二階俊弘 君, 俊君下村博文君根本匠君田村憲久君棚橋康文君佐藤勉君斎藤健君福井輝君 吉野正義君小野寺逸則君鈴木俊一君野田聖子君安部晋三君百武公親 君, 君高木慶君西田昌司君大村正弘君古田慶一君尾身麻子君大西博之君宗清光一君 谷とむ君佐々木はじめ君宮一君宮沢宏幸君白塚孝樹君初俣孝明君中谷慎一君高橋日菜子君藤丸聡君神田健二君細田健一君工藤正蔵君角弘文君古賀篤君藤井久之君 井く君、鈴木隼人君、宮治琢磨君、富樫宏く君、井上貴弘君、星野剛君、根本幸く君、熊田弘道君、橋本岳君、鈴木圭く君、伊藤義孝君、長尾隆君、亀岡義民君、 大塚拓君、松本洋平君、大塚隆く君、西村明宏君、山際大志郎君、中山康秀君、寺田稔君、実川信秀君、赤澤良生君、佐藤明く君、田野瀬大道く君、三谷紀夫君、谷公一君、 江藤拓君、菅原一秀君、森山宏君、松本淳君、岸信夫君、石田正敏君、古谷慶二君、土屋しな子君、江戸明徳君、河合克行君、江崎哲馬君、高木剛君、麻生太郎君、茂木利光君、 菅義偉く君河野太郎君小此木八郎君上川陽子君加藤勝信君梶山宏君都会喜三郎君山本幸三君高市早苗君浜田康一君石破茂君村上誠一郎君逢沢一郎君 中谷玄君、川村武雄君、細田博之君、山口俊一君、森英介君、野田武志君、江藤誠志郎君、伊吹文明君、川崎二郎君、三浦靖君、本田太郎君、穂坂康君、上杉健太郎君。 船橋利光君、小林茂樹君、杉田美男君、三谷秀弘君、和田義明君、斉藤弘明君、辻清人君、鈴木紀一君、藤原隆君、石崎徹君、山田賢治君、池田義孝君、津島淳君、中山紀弘君、 洋一君、氷川田仁君、関家一郎君、三林弘美君、武台俊介君、牧原秀樹君、木原稔君、中根幸く君、加藤幹二君、大西秀夫君、池田道隆君、八木哲也君、酒井学君、上野健一郎君、 伊藤忠彦君、越智孝雄君、木内稔君、佐藤ゆかり君、吉家宏く君、富岡努く君、渡嘉敷直美君、土井徹君、武藤洋二君、田中亮生君、古川義久君、小泉隆二君、伊藤慎太郎君、秋葉賢也君。 秋元司君丹羽秀樹君葉梨康弘君三島幸三郎君平井拓也君松本剛明君金子康君松野博一君後藤田正純君奥野信介君薗浦健太郎君宮越光弘君西村康稔君長谷弘君 原田義明君、竹本直和君、平沢勝栄君、今村正弘君、田中和彦君、石原信徹君、山本裕二君、塩崎康久君、鴨下一郎君、山本光一君、向川福次郎君、甘利明君、船田はじめ君、園田裕之君。 金子俊平君、国光綾乃君、中曽根康隆君、鳩山二郎君、佐藤昭雄君、神田豊君、安藤隆雄君、上野宏君、鈴木孝子君、金子昌夫君、田畑剛君、竹村信秀君、大岡敏孝君、 石川秋政君、鬼木誠君、岩田和親君、山本智弘君、村井秀樹君、小倉正信君、小林文明君、今枝宗一郎君、赤間二郎君、秋元正俊君、野中志君、宮川典子君、柳和夫君、小島俊文君。 神山佐一くん、福田達夫くん、く大野啓太郎くん、武部新たくん。堀井学くん、田畑裕明くん、平口博くん、松本文昭くん。長坂泰正くん、山下隆くん、大串正樹くん、笹川博義くん。 投票漏れはありませんか投票漏れなしと認めます。投票箱閉鎖、開票、議場開催、投票を計算させます。 投票の結果を事務総長から報告させます。投票総数四百三十。かとする者の白票百三十。人とする者の正票三百。右の結果。厚生労働大臣。加藤勝信君信任決議案は否決されました。